こんにちは、えー、本日は12月4週目の平日ですもう年末ですね年内に峠走っておきたいなと思って、えー、今向かっているのは神奈川県秦野市にある屋筆峠というところですで今日は秦野市も15度くらいまで日中気温が上がるっていうので凍結の心配もなさそうですね あもう始まったのかな始まったねヤビツ峠に来るのは2回目なんですけど最初はねあの車で夜景を見に来たんですよねもう何年も前の話なんですけどこの先に菜の花台っていう展望台があってそこがね夜景スポットで有名なんですけど昔友達と車でね来たんですよね その時も夜中でね道が真っ暗で本当見えなかったっていうのもあるしバイクで来るのは初めてなのでもうほぼ初見ですで結構ね道が狭くて見通しの悪いコーナーがずっと続くっていうのは聞いてたん で, でちょっと慎重に走ってます 変わった1二度だろう、うん、あ今のとこじゃんね今のとこなんだよあの名、ー、の花台 りすぎちゃった、ま、いっかそう、で、ちゃんと走るのは初めてなんでご飯スポットないかなと思って調べてきたんですけどあの、割と最近、ヤビツ峠、レストハウスっていうのができたみたいで、ヤマハックっていう登山系の情報サイトがあるんですけどそこに書いてあるのを見つけてえ今、目的地にしてます。 ヤビツ峠はあのご飯屋さんが、くれメスポットが本当に少ないみたいで、いろんなアウトドア系の記事でも取り上げられてるんで、ちょっと楽しみ、ヤビツ峠もイニシャル D の聖地ですよね。 すごく狭いけどそして見通しも悪いけどあの路面がねそこまで荒れてるわけじゃないので自分の安全なペースを保って進めばね結構楽しいよ<笑>ああったあった看板出てるじゃんここかヤビツ峠レフトハ えー、結構車止まってませんかここでいいかなうん、着いた寒い結構冷えたぞ Всё すみません、ロイヤルカレーと黒文字茶って何ですか黒文字茶っていうのは簡単に言うとハーブティーさんざんにも生成している黒文字っていう木があって爽やかな香りにあったかいやつですかねじゃあそ れ, それください すすごい、ね、<笑>全然近いで近よ見守れなくて、なんか楽しいです。<笑> 手前に東京湾があって右側にちょっと海が入ってるのが相模湾鎌倉のすごいこう綺麗に見えるんですねあっほんとだすごい<笑>江の島が見えてきた。 楽しい時間でしたお気をつけてどうもありがとうございましたいやーそっかり暗くなってしまったしまったけどなんかめちゃめちゃいいひとときだったわ うん、ちょうどあれかな夕暮れだねわー、すごい肌のしの夜景ちょっと寄ってみるか 夜景スポット<音楽>あ星が出てきたね マジで、すっかり暗くなったわ。<音楽> 体がすごいわ、これ、えー、と2021年のツーリング動画はおそらくこれでラストになるかと思いますで今年は前半ねちょっと自分が体調を崩してしまってバイクに乗れない期間があったりあとコロナ禍でねなかなか思うように動けなかったりしてあんまりねバイクの距離を伸びなかったんですけど、まあ、そんな中でも あの動ける範囲でいろいろ楽しめた1年だったんじゃないかなと思います。とにかくもうあっという間すぎてね<笑>。時の時の流れに身を任せ、任せ。まあそんなこんなで今年もねよくバイク T.V. をご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また来年もねこのバイクっていうも の, の軸に。 楽しみながらいろんな動画を出していけたらいいなと思っていますやばいよこれほんとやばいよもうこのね透明の渋滞に巻き込まれながらのご挨拶となってしまいましたがこれからね本当にどんどん寒さも音楽的になってライダーにとって厳しい季節がやってきますが皆さんもどうかご安全に健康に気をつけて 良いお年をお迎えください。あ、もう疲れちゃったよー。この状態で。それでは皆さんごきげんようー。 「旅はひとり旅」「女の道は帰り道」「一番星空から」